ああ、ととは無視するとしてあそういえばイルハートのみんなの力で発動する強力な幻影魔法バーチャルスキルがあったはずみんなとイルハートで考えてくれたあの幻影魔法カッバーチャルスキルカッ閉じるを使おうあの呪文はえっとなんだっけえっとなんだっけ なんのこ お腹が張ってる。で、おい。ループしてるじゃないよ。無限ループって。怖くね。ああ、もう何これ、怖。怖。え、なんかてっきりこう。再生数稼げないから。死んで終わる企画かと思ったのに。 こうえ と, と, とにかく、まあの光の光に遭遇しなきゃいいわけあのクソロッソチキン とにかく、あれだ、あの、今度こそ、今度こそは、あの、無事に、なる魔法を、イるハドのみんな、頼むよパパ、そこにいるほど<うは>、<笑><笑> いやあの正直にあの率直な感想をですねお伝えしたいんですけどめんどくさくなってるでしょ書いてる人<笑>いやだってさ絶対あれじゃんコピペ な, なんだろうなんかお酒でも引っ掛けながら書いてるんですかねは<笑><笑>、まあ、あのねみんな分かってると思うんだけどみんななら分かってると思うんだけど次の選択肢分かってますよねいやあのねまさかじゃあもしねもし例えば同じ選択肢がアンケートで1番になったとしましょう。 ああのねあれですからうちのスタッフたちは本気で同じループを多分何十回とかやるタイプの人間なので本当の本当の無限ループになる前にまともな選択肢を選んでください。以上